森裕子さん、はい、希望の会自由民主社民え森裕子でございます、えー、麻生大臣まず最初にちょっと通告してなくて大変恐縮なんですけれどもあの昨年の参議院選挙のときに、えー、麻生大臣はまあ新潟にも応援に来られました、えー、確かあのときは、えー、イギリスの EU 離脱があ。 国民投票が終わったあたりだったと思うんですけれども、かなり金融の混乱をきたしている時期でございました、一度ならず二度とおいでになったというふうに思います、毎日日替わりで新潟県には閣僚がおいでになりました、菅官房長官に至っては、脱ッの人質事件で NSC が開催されているときに、 NSC を欠席して、新潟の応援に来られました、であの麻生大臣に伺いたいんですけれども、まあ、麻生大臣があの参議院の選挙の応援に行かれるときに、えーまあ、国家公務員である秘書官は、行されまししたでしょうか麻生大臣、私が選挙の応援に行くときに、財務省の秘書官が同行したかって聞いてるんですか。 そういうい意味ですか、はい、ありません森裕子さん、はい。当然だと思います、国家公務員は、えー、政治活動はできませんので、えー、選挙の応援に閣僚の随行をするということはないということでございます。しかしか安倍昭恵夫人 政府はです、ね、す、え、で、ー、に政府が回答しておりますけれども、安倍昭恵夫人好きの国家公務員である秘書官が選挙に随行していたということは、すでに最低でも3か所、3回あるということは、政府が我が会派の福島瑞穂議員の質問に答えて、正式に回答をいたしております。えーで あのちょっと質問の順番を変えさせていただきたいと思います。というのは、ですね金曜日、質問を通告した後に、財務省の方から、あの電子的なまあ記録のそのシステムの契約書、一式、そして、使用書をご提出いただきましたので、まず、文書、電子データを含む財務省の文書管理について、今日は官房長も。 お見えでございますので質問をさせていただきます。まず確認したいんですけれども、金曜日の夕方にご提出をいただきましたこの電子的なまあ管理のシステムの契約書三通、そして使用書がございます。まあマニュアルをというふうにあのお願いしとったんですけどマニュアルはございませんでした。まずこれで全てなのかということとあとは イニシャルコストそしてランニングコストは合計いくらなのかということについてご答弁をお願いいたします。財務省岡本大臣官房長、えー、お答え申し上げます。あのまず最初のお尋ねでございますが、あの財務省のこのおおシステムのを決定に当たりましては。 政府の全体の指針であります、情報システムに関わる政府調達の基本指針、これに基づきまして、使用書を作成し、入札手続きを行って、業者を選定しているところでございます、あの先生にあのご提出させていただきましたのこの使用書と最終的なこの契約書ということでございまして、 あのまさにこの使用書を示した後おそれに基づいて、えー、あの手を挙げてきた業者、えー、そことは、実はあの機密保持に関する誓約書の提出を受けまして、えー、具体的なあのシステム設計の詳細に関するやり取り、えー、これを行った上で、契約書という形で、ねえー、締結をしております、えー、ただその、えー、この調達使用書と契約書の間、 あのおさらに詳細な部分につきましては、セキュリティ上のお問題もございますので、えー、そこにつきましては、あの今回あの、ご提出を控えさせていただいているところでございますが、基本的な中身はですね、あのこの使用書と契約書において、す、え、べ、ー、てあの定められているところでございます。もう一点、あのコストについてのお尋ねがございました、えー。今回のシステムにつきましては、4年間の総額で、 え二億四億七千万円の契約金額となっておりまして、一番最初のイニシャルコストとしてのいわゆるシステム設計にかかる費用、これはこのうち四億三千万でございます、またあの、ランニングコストとしての運用業務、これにつきましては約七億五千万、また同じくランニングコストとしてサーバー等の機器のリース費用、これがこのうち約十二億九千万円となっているところでございます。森有子さん あのまあ、少ないな と思いました私はかつてです、ね、最高裁及、えー、び他の省庁から、えーそのまあ、疑念があったものですから、こういう使用書、えー、あるいはマニュアル、契約書、すべて提出してもらいました、最高裁におかれましては、あのわざわざ私の事務所においでになって、業者があのデモンストレーションまでしていただいたものもございました。ということで、まだまだあるということなんですけれども、あのなぜこの この資料を提出いただいたかと言いますと、そのもう文書を廃棄してないんだと、そしてじゃあ少なくとも電子データぐらい残ってるじゃないかというふうに聞いたらば、それはまあ保存は10日ぐらいしかできなくて、それは。 自動的に消滅するようなシステムになっているっていう、その説明を受けて、いや、そんなはずはないでしょうということで、どんな契約になっているのか、あの、確認をさせていただきたかったということでございます。残念ながら私の方はまだまだ、あの、これは、えー、さほど読み込めておりませんけれども、まあ、いくつか、あの、確認をさせていただきたいと思いますけれども、 これ、えー、お出しいただいたのは、二十八年の十二月三十一日まで、えー、ということになってるんですけれども、ということは、システムを更新し、現在使っているものはまた新たなシステムということでよろしいんでしょうか。岡本官房長、お答え申し上げます。あの先生、ご指摘のとおり、あの現行のシステムは平成二十五年一月に運用開始いたしまして、四年間ということでございまして、 二十八年十二月まででございましたが、あの現在あの、次のシステムにつきましての手続きを進めているところでございまして、えー、当分の間あの、現行システムの期間を延長しているところでございます森友子さんあの、まあ。こういう中途半端な時期にですねあの、システムの更新というのもおかしいなというふうに思うんですけれども、まあ、バックアップの機能が当然のことながらあのございます。そういうい意味ではあの 今、問題になっております森友事件に関するデータは残っているんじゃないかなというふうに思いますし、えー、そのデータを消去するという契約もあるわけですけれども、まあ、契約書を、えー、と使用書を見ますと、その消去、何を消去したのか、えー、とどれほど消去したのかということについて、業者は報告書を出すことになっているわけでございますけれども、それはあると思いますので、えー、それを、 まあ、提出個人情報と、あるいはセキュリティに注意をしていただいて、ご提出をいただきたいと思いますが、いかかがですか岡本官房長、お答え申し上げます。 まず先ほどご指摘の自動的に消去するということのお話がございましたが、簡単にご説明させていただきますと、当然、この電子データに基づく書類につきまして、電子データにおきましてもこれは紙と同様に公文書管理法等の規定に基づいた処理をしているところでございます、そのため、一定の期間が来たものは、電子データも消去するという形になります。 基本的にその段階で電子データ上の分子も消去されますただ一方であの財務省本省内のシステムにつきましてはシステム障害が生じた際にはこれ事務に支障がないように一定の復旧ができるようにバックアップの機能を持っておりましてこれ一定期間これ十四日間の分については復旧が可能というふうになっておりますこのためこのバックアップの機能によりまして一定期間内であれば えー、これは職員が削除した電子データも含めまして、復元が可能となっているというものでございます。えー、あの今あの、先生ご指摘の最後にご指摘ございました、あの業者の報告につきましては、これ現在、まだあのシステムが延長しておりますのであの、今のシステムの運用が終わった後に、えー、提出という形になっておりますので、現時点では提出されておりません森裕子さんあの、まあえーと。最初の説明とまた変わっているわけですよね。 都合が悪くなると訂正をするということを繰り返しているわけです、えー、それで官房長に伺いたいんですけれども、あのーまあ、そもそも再三、佐川局長があの繰り返しております契約せ、契約が成立した時点を事案の終了としたというふうに報告をしておりますけれども、その判断は正しかったんでしょうか。岡本官房長 あの財務省におきます文書管理につきましては、この公文書管理法に基づきまして、財務省の行政文書管理規則というものを定め、また、各担当課長を文書管理の実質責任者として、文書管理者として、この規則にのっとりまして、一定の基準を定め、 またその、所掌事務の性質、内容等を踏まえまして、えー、適切に、えー、あの管理をしているところでございまして、えー、本件につきましてもあの、理財局長が答弁しておりますとおり、あの適切に、えー、対応されたものと考えております森友子さん。全然適切じゃないですよ。麻生大臣。全然適切じゃないですよ。何も事案終わってないじゃないですか。この森友学園に えー、売却した土地、その10年間の分割の、そのお金も入っていない、まだまだ継続の事案である、しかも結局、今どうなってますか、買い戻すと、そういうふうな話になってるわけでしょ、麻生大臣、適切だと思うんですか、最終的なこの文書の管理の責任は麻生大臣ですよ。麻生財務大臣 あのこれはたびたび申し上げてきたと記憶をするんですが少なくとも今の。 お話の中で公文書関係に関する規則に則 っ, って、私どもは佐川の方からたびたび答弁させていただいております通りなんで私、私どもとしてはこの本県の土地代金の売買等々の分割の話にいたしましても、そういったものに関しての資料のあるものはある。ただ面会の記録が残していないことに何の問題があるのかと、ちょっと正直あの私どもってはよくわかんないんですが、 あの少なくとも当該特の順位番号の一番の抵当権を設定するとか き, きちんと適切に売買代金の担保を取っておりますんで、そういった意味では法律的には何の瑕疵もないということだと思いますが。森子さん公文書管理法では、国民に対する説明責任を果たすというふうになっているけれども、何の説明責任も果たしていません、誰も納得してませんよ。8億 以上の値引きをしている、おかしいでしょ、こんなのしょっちゅうあるわけじゃないんだから、おかしいですよ、絶対おかしいですよ、どこに、じゃあ、官房長、一体どこに、この最速も全部見ましたけど、一体どこに1年未満のものはすべてすぐ廃棄するんだ、事案の終了ですぐ廃棄するんだ、そんなこと、どこに書いてあるんですか。岡本官房長 お答え申し上げますあの財務省の行政文書管理規則及びその最速におきましては、一定の公文書管理法等に基づいて の, あのいろんな期間を定めておりまして、えー、またそれ以外につきましては、この歴史公文書等に該当しない行政文書の保存期間は1年未満と。 い う, ふうにされていいるところでございますまたその中で、あの各文書ごとにです、ねえー、保全期間を定めて処理をしているということがございまして、あの本件につきましても、まさにこの規則に基づいて、えー、定めあの処理をされたものというふうに考えております森裕子さんあの。いずれにせよ、あの国民はなぜ、ただ同然で払い下げられたのか、その経緯は何なのか。 ということについて、まあ、籠池さんだけ呼んだってわからないわけですよえ、そういうことをこの決算委員会こそ、承認勘問をし、あるいは集中審議をして確かめるべきだと、改めて申し上げたいと思っておりますが、委員長、集中審議、一体どうなりましたかただいまの件につきましては、御国理事会で協議をいたします。森優子さん それでは資料をお配りをいたしておりますけれども、マネタリーベースと金融機関の貸し出し残高の推移について、先ほどもちょっとお話があったようですけれども、これ、表にしてみますと。